16ビートに正解があってたまるかこんにちはまずはじめに16ビートとは4分の4拍子で16部音符を基本単位としたビートですですがヒューマンビートボックスには関係ないです答えが16になる算数だと考えてほしいです 簡単に言えば、スネアが4つあればいいわけですね。4×4 で16になればいいので。例を出します。これで16ビート。足し算をして答えが16になればいいわけです。4足す4足す4足す4なので3足す5。 など3 +3 +2 これでルーティーン作りをさらに楽しめるようになるのでぜひ試してみてください。